はいこんにちは黒田和之です今日もご視聴ありがとうございます今日はですねコンピングですね皆さんコンピングでこう合間を埋めるときに要は例えばだだこれ3年たくさん埋めなきゃいけないと思ってしまいがちですがジャズの面白いとこっていうのはこのシンコペーションをうまく使うんですねシンコペーションというのはこうやって裏拍にアクセントが置いて次の箔にこうアクセントがあっちゃうとう そうするともうここに流れちゃうんだけどこうウッタン、ドンウッタン、ドンってこう矢印が見えるこういう裏拍っていうのは不安定なのでより強い強迫に流れていくってい う, こう性質があるんですねだからえっ、ー、とここに着地した感じがするでしょこの感じね。 だけど例えばこれは、えー、あくまでも近い強迫がここなだけであって例えばこの音量を大きくすればちょっとアコースティックだと分かりやすいんで要はこう飛ぶ時にここら辺に着地したいみたいなイメージでこう音量を叩く。 って感じですね、飛び箱を飛ぶときにあそこに手をつきたいからちょうどそれぐらいのこうジャンプするでしょうその感覚ですねなのでワン・ツーこれだと近いとこだけどワンツーこれぐらい飛ばすことはできる ど, どっかでキャッチする他の楽器の人がキャッチすることもあるしみたいな感じですね。でそうするとみんなこう大体コンピングやると全部裏になるんですね よ, よくなりがちなのが。 表拍は使わない方がいいですけどこれだとあんまかっこよい感じにしんならないですよねなので、えー、とちゃんとこう進行先がわかるようにしたいで、裏ばっかりって言ってもこの2の表も裏になるんですねこれって 1,2,3,4 のフレーズね こういうことね4をもてだと 1, 2, 3, 1, 2, 3, もちろん手前でキャッチすることもできるんだけど例えばこの3拍目にバスタラを置くとこういうふうに音をつなげていくんですよそうすると二発しか今音叩いてないのにここが完全に矢印で埋まって聞こえるでしょ こうい う, こう音数を少なくコンピングしていくっていうのが結構皆さんに苦手ですね埋めてって言われるとたくさん埋めちゃう埋めるんじゃなくてもう埋めるの一発でいいんですよ。フィリーなんか埋めるっていうののは こ, のこの一発だけでワンツークツーパッドンツパドってふう風にもうそこだけでもうそこのフレーズが全部埋まるぐらいに細かく細かく大きくいろんな形でこうフィリーはめちゃくちゃ埋めるんですねそういうところがうまいんですよ。なののののでここ音歌が違うこの8分の裏か この四部の裏なのか四部のかだとこう音がこうドライバーみたいに遠く飛ぶんですよ。でこっちはアイアンな感じツッターンドン遠く飛ばないけど遠く飛ばそうと思ったら本当に距離を大きくしなきゃいけないんだけどこっちだとツッターンドンっていうふ、ね、うくでしょってことはこのこういうのを混ぜる。だから 例えばえば、ー、と1小節のコンピンピグここの1小節を埋めないだなと思った時は4裏から2の表に着地させると 1, 2, 3, こんだけですごい2発だけでで丸小節つながったでしょうこういう感じにしていくつなげ方っていうのがすごい絶妙なコンピングなんですね。でこれ二の裏4の裏僕これをねえっ、ー、と問いかけというふうに呼んでます。えーと 飛距離が違うんですよこっちはハイハットが横にあるんで正直2拍目に2拍目に着地してるとも言えるし、うん、でもどちらにせよあんま問わないですね。とかワンツー結構圧迫感があるんですね圧迫感があるから2とか4とかを結構ガツガツ使うと向こうは結構焦った感じだから焦った感じ出させようっていうか。 まあ問いかけっていうか「なんで?」んでそれで「はね?」っていうふうにこう畳みかける時なんかすごくいいんですけどなんかこうこれを連発すると意外と演奏しにくくなるんですねだから適材適所って感じなんですけど2の裏っていうのはやっぱりこう、えー、一応4の表に着地するんですけどワンツー三ハイハットバストラワンツー三ワンツー三タ ー, ン ー, ーアートワンツー三ターアー ト, ーーアート4の裏とかワンツースリーフォー 飛距離が遠いの、ね、なので、えー、うまく使うとすごいたった一発だけでこれだけで結構長い線が。で皆さん大体1と3最初に僕教えるとこれも本ほんと単発にこに途切れ途切れになっちゃう。 性がある例えば位置裏を毎使う<音楽>こうやってやるとつながっていくでしょ要はランダムにしちゃうと<音楽>なんかあんまりこう線がつながっていかないんだけど規則性を持たせたりとかこの矢印をうまいことつなげていくと。<音楽> そんなに多くないのにちゃんと矢印がずっとつながっていくんでこうあんまりこう寂しくないコンピングになるんですよところがこう裏裏裏裏っていうのはそこは埋まるけどそれ以外のところって空白になりませんかそれよりは な感じにした方が長く続くでしょでね、えー、1表と3表っていうのはこれ結構要注意で一応モって進まないんですよいきなり杭打たれてる感じしませんかなんか裏白じゃないから安定しちゃうんですよでこれで話が終わっちゃうんですねだからこれだから コンピングの一番最初に僕が注意するのはロック系のドラマって基本8ビート な, ですなのでもう一小節二小節ごとにバスドラを一応表に入れちゃうんですよ。これすっごいね進行感なくなっちゃうんです。だから。 アドリブしててもなんか全部引き止められてる感じになるんでこれはすごく良くないですね。あと3表よくやりがちがファンクに聞こえる<音楽>だから3表を使いたいんであれば手前に伏線を張るんですよこの一裏を使うとすごいジャズっぽくなるでしょ。では 着地地点だったらいい手前から進行してきて三に来るって言ったらこれはフレーズになるんで大丈夫例えば1表も例えば二裏があればこう不安定なところからボンってきてるから表だけどまだ進行感があるいきなり表が来るから困るわけだから1表と三表はめちゃくちゃ要注意だからむしろ使わない方がいいところが 最初のうちは使わない方がいいんだけどやっぱり効果的なんで着地するところにドンってくるとやっぱりこう圧力があるので上手に使えばもちろんいいんですけど初心者のうちは 1, っっててなしにするといいかなって思います実際にコンピング取って一表とか三表とほとんど出てこないんで上手い人っていうのはやっぱり一表三表を避けます流れないから歌として流れないからねだからパーってコンピングを書いてて僕も添削してるとこあるんですけど叩きにくいんですよ皆さん。こう一もてがのもなく出てく出るから えみたいな感じの音がドーンって入ってくるのね3表とかいきなりボンって入ってくるからえいきなりファンクみたいになっちゃったみたいな感じになるんですねなので1表3表っていうのはものすごく使うのは要注意だけどうまく使うとものすごくいいそのためには手前に伏線を張る3、ね、表のための手前に伏線を張る要は1裏から3表これだったら、えー、バスドラに行ったとしてもワンツー 全然おかしくないけどこれがないと。 すごくジャズっぽくなくなりますよねだからその音楽的に適材適所なのでこれが音楽的に絶対ダメかったダメじゃないんだけどでもこうすごく使いにくいんですねなのでこうコンピングをするっていうのはすごくこうフレーズを皆さんすごく覚えがちですけどフレーズよりもうまくつなげていくということそしてそのうまくつながったものをちゃんと自分でキャッチできることですねだいたいみんなド派手なフィルインばっかりコピーしちゃうんですよそうするとなんか埋めてって言ったらなんかすごくまだ たッたッだッたッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタうタッタッタッタッタッタトタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッ 1 表, 表1表とか3裏じゃなくてこううまくシンコペーションする音をうまく配置していってこう小説ごとにうまくつなげたりしていって例えばこのこれねこういうふうにするとなんか。 すごくうまく繋がっていくじゃないですかで、音数もそんな多くなくだからスペースもうまく使いながら寂しくないこれがすごい大事なんですよ矢印をみんな考えてないからそこにただ音があるだけだから困るんだから音を叩く時にそこに行きたい感じにして行きたい感じでして